Thank、you 今日どうしてヤを食べたいと思いますかもしれないのはそうっていうので適時まあ味付けしてあえて食べようかなと思いますいただきますこれですねでこれハムふたふたソース 感じのサルサいただきます。 なんかね、変化勢力とか、マ祭りとか、そんな感じなのね、うん。でも、現地では実際、こういうのものっていうか、どうせいや、米粉で作ってるのかな。どん し喋せるらしいですけど今はね日本では焼いてあるのが買えますからベンチって言ったらベンチなんですけど。実 誰もが、誰すんの はい。 Mmm! ののすごいーですね。すま<音楽> 还好是说他们一会儿就应该不不不不不回去回来 ササソースうまいですよねまあこれ見た目は汚いけど食べると う, うまいですようん す、ま、ごみ狭いですよね。 まあ、これ、いろんな欲しいよ、ガチとか。 すごく。 《お前がいないぞ》 うん。 すごいよね。 どうもいいまず焼き肉ねあんまりじゃこぼれるからしかいない当然挨ャはありれるとして歯もハムしもしちゃうんうんいいし うん全然<笑>、うん、汚いけどねうまいんだよな、ね、わうわゆずかちっちこぼ どう入りましたあとは毎日食べるだけこれは難しい、ね、うん 何で<音楽> あん。<音><音><音><音><音><音> むしろ、ほんまの料理、食べてみたいな。別のお料理とか、なかなかないからね。うん。おいしょくかもおいしく、いただきました。各自不在は残りますたけども、後で丁寧に食べますので。 ありがとうございました。<音楽>